目覚めよかつてないスーーーーパヒロ大突これが本物のスーーーースーー「スーパーヒーロー」だ「ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー」